胸が大きい方も胸が小さい方も悩みってそれぞれありますよね普通に生活しているとどうしても背中の筋肉が弱ってしまって肩が内巻きになって胸のお肉が脇腹の下の方から後ろに逃げてしまって胸が下がるサイズがダウンして垂れ下がってくるという形になってしまいますそこで胸を鍛えることによってバストアップするんじゃないのかって思う人も多いかもしれませんが まは垂れてしまう胸サイズが下がってしまう胸というのは背中を鍛えることによって改善できてくるんです背中の筋肉が弱ってしまうとどうしても肩が内側に巻いてしまうので胸が後ろに行くんですねそこでしっかり背中を鍛えることによって姿勢が良くなって胸を張った姿勢ができますそして背中の筋肉が収縮することによって脇の下にあった肉が前にね 帰ってきてくれてバストがアップするアップと言ってもサイズアップと上にアップという意味がありますサイズが上がって胸が上に持ち上がりますのですごくね胸の形が良くなってサイズが上がるんです胸の大きい方も小さい方も今よりも胸の改善ができますので一緒に頑張っていきましょうまずは背中を動かすんですがいきなりやっちゃうと釣る場合がありますので 20秒ほど背中のストレッチをしてから3種目レベルに応じて紹介していきますスマートフォン見ながらできますので一緒にやっていきましょうはいまずはスマートフォン顔の下を置いてもらって手を後ろで組みますできれば手をひっくり返してくださいクリンとひっくり返しますこのままお辞儀をしますスマートフォン見ながらおでこを床につける感じでやっていきます これでまず背中をしっかり収縮させて胸のストレッチをしていきます行きましょうしっかりです手をできるだけ向こうに持っていきますぐーっと伸ばしてください手はできるだけ上に持ち上げる感じですぐーっと背中を寄せてください OK! 今ので背中をね動かす胸を広げるっていうストレッチができました次は初級編から入っていきますまず肩甲骨周りをしっかり鍛えるっていうことが必要なんですけどもまず手を気をつけして脇腹までしっかり肘を引きますグッと肘を引きますこっから手を横に広げる肘の位置が視点として広げていきます肩が上がらないように 肩落としたままで手を下に引いて、肘を後ろに引いて、こういう感じで動かします。5回やっていきます。ここから広げると、肘をどんどん後ろに持っていきながら、手をできるだけ広げていきます。5秒間、ぐぐぐぐぐって感じで遠くに持っていってください。5回いきましょう。胸張った ま, まで す, きます息しっかり吐きながら。 一、二、三、肩が上がらないように。一、二、吸って吐きながら。一、二、三、四、五。三回目。吐きながら。一、二、背中しっかり寄ってますか。四、五。肩甲骨がちょっと動いてる感じがあればオッケーです。今、スクール。一、二。 肩が上がらないように。はい、ラスト肩を下げて1。345オッケーです。今ので背中周り、肩甲骨周りがじわーっとしていればね。ちゃんと動いてます。次はレベル2です。うつ伏せでいきます。スマートフォンは顔の前に置いてください。はい、今度はさらに背中に負荷をかけて動かしていきます。 手は気をつけした状態で肘引いておきます手が床につかないぐらいしっかり肘引きますここから体を浮かせてグッグッっていう感じですもし指先が床につく場合はグーでもいいです肘をしっかり上に引いてそこから肘を5回動かしていきます体を持ち上げて5秒キープ 手を5回動かします息吐きながらですきましょうあと1、2、3 4 5 2回目息吐きながら2脇しっかり締めて、3 4 5うわ、効きますね。 3回目1、1、2、3、4、5、うわー、きつい、4回目、スタート、しっかり、顔の下のスマホ見ながら、2、3、わきしめて、5、うわきます、スタート、ふ 肩骨動かしてっかりね肩甲骨が使えてると思います最後。 レベル35回ほど頑張っていきましょうはいスマートフォン見ながらでいいです今度は万歳したとこからバ万イって体をね持ち上げますそしたらここから肘をしっかり引いて肘が上がると肩が上がっちゃう場合は肘ちょっと低めでね肘低めで肩が上がらないようにここから後ろに手を伸ばす戻す 前に伸ばすすっていうのを5回です前に戻ったら息を吸って動いてる時は息を吐き続けますいきましょうあと12342234 し, しっかり肩甲骨を押してください32 三四。ね。三四。ラスト。五。ね。三四。はい、オッケーです。お疲れ様でした。今ので、姿勢が少し良くなってる感じしませんか。やる前は肩の位置がちょっとね、内側に入ってた人も、今ね。 背中をを収縮させたんででででちょょっと胸を、ね、腫れてていいるる姿勢ができているんではないでしょうか肩がやはり内側になってしまうと二の腕もたるんでいきますし胸も垂れてきますしっかりそこを後ろに力を入れることによって胸が上がって胸の下の脂肪が前に戻ってきてくれて肩が後ろにしっかり引けてですねバーストアップ二の腕野戦も可能になってきます ダイエットしていくとやはりどうしても胸の脂肪が落ちてしまうそういった場合が8割の場合です理想の体型になりたいのにバストのサイズが下がってしまう悲しいですよね背中を一緒に鍛えながらダイエットをしてもらうことによって褐色脂肪細胞というのも使えるので痩せ菌って言われているんですねそこを使うことによって痩せやすさもアップバストもアップサイズもアップ3アップです い, いことしかありませんあんまり背中使ってないよって方はですね動画を見ながら何度も使ってください頑張ってやってみた方勉強になったよって方これを続けてバストが上がった感じするよって方はですねよかったらグッドボタンやコメント残しておいてくださいそして各種 SNS されてる方はですね動画のシェアなどもご協力くださいもっともっと皆さんにね有益な情報を配信していきますんでこれからもご視聴よろしくお願いいたします 今回もご視聴ありがとうございました。